時間工場タイムファクトリーここはあらゆる世界の時間を作り出すところだけど時間ってやつはいろんなところで歪んだり歪んだりするタイムクリスタルはそんな歪んだ時間が生み出す宝石だけどクリスタルもいくつか集まるとモンスターに変身するんだそんな時は俺たちタイムスイーパーの出番だ俺の名前はブリンクス愛用のマシーン時間掃除機 TS1000 こいつでモンスターをやっつけてクリスタルを回収するんだ おーっと大変だクリスタルを狙って時間泥棒のタムタムンがやって来たプリンセスを人質にクリスタルを大量に作り出す気だの<笑>このままではタイムファクトリーが爆発するタイムリミットまでに全てのクリスタルを回収して 絶対プリンセスを助け出すぞさてここでクリスタルの使い方を説明しよう同じ色のクリスタルを3個集めると時間がコントロールできるぞまずはスローどんなに強いモンスターだって時間の流れをゆっくりさせれば速い攻撃も簡単にかわせるぞ崩れかけた橋だって時間を延ばしてとっとと渡ろう速い動きのスロットマシーンも狙いを定めて はいクリスタルゲット街の中は危険な罠がいっぱいあるぞそんな時は時間を止めてさっさと通る崩れかけたトンネルもギリギリで止まってはいセーフこんなでかいやつだってちょいと止めて後ろへ回って攻撃だ 崩れた橋や石の柱だって、時間を巻き戻して元に戻せば簡単に渡れるぞおっとこれはハイテクニック崩れた柱を巻き戻してエレベーター流れてくる丸太に乗って時間を戻せば、はいエスカレーター バルーンに乗って空中散歩なんてのんびりなんかしてられないどんどん進んでプリンセスを見つけなくちゃ早送り中はバリアが出るから一回だけならぶつかったって平気だぞしつこく追ってくるやつらもちょいとごめんねお酒に失礼水の上だって走れちゃうしトラッコだってスピードアップなかなか倒れない手ごわい相手 そんなときは2人になれば倍の攻撃だ6が中なら不死身になるからおとりを作って敵をおびき出すそして後から攻撃開始シーソーを使ったハイジャンプこんなときも6が再生すれば1人だってほらご覧の通り それは普段何も気づかずに流れ去っていくもの未来と過去それは誰もが夢見て懐かしむものでもちょっと考えてみてくださいほんの一瞬の未来ほんの一瞬の過去それらを自由にコントロールできたら失敗を修正し間違いを直すことができたら現実とは違う別の世界が広がるのではないでしょうかブリンクスのゲーームワールドは 誰もが夢見るタイムコントロールという4次元の世界を美しい風景とクールなキャラクターたちと共に過ごす全く新しい感覚のゲームなのですこの冬 XBOX が送り出すファンタジーアドベンチャーーブリンクス・スザ・タイムスイムパーさあ皆さんも時間を忘れてブリンクスワールドに浸ってください